ルルルルルルルルンンンンンンンンに違うんんとめてお父さんたわいいよ。届きますねよい か、うん、よいやしょよいしょ。 もうちょっと広いとこ行って行ける妹 よ, 入よ帰るかなシャー君そういうこと言うやろもし入らんかったらもう岡場で帰ってきていいよ <音声>だって怒ってるるもんんんね、ねあの人、ね、どうすこる<笑>やってきてくれ。<音声><音声><音声>いや